してる海軍と白ひげ海賊団を中心に大きく世界は動こうとしているわねでもあの男はまだ動かない世界中の革命家たちの黒幕バターシの同胞革命家ドラゴンああ俺の父ちゃんかそう あなたの父ちゃんが軍を率いて動き出す時バターシアは再びシャバへ飛び出し世界の流れに身を投じる今はむやみに脱獄を試みてもシャバで大きく手配されるだキャブル ドラゴンがバナタのお父ちゃ ん, んバババババカおしあいバナタがドラゴンの息子息子がいたのあこれ言っちゃいけねえんだっけなまあいいやじいちゃん言ってたしお前の父の名は モンキーディドラゴン革命家じゃ俺もよく知らねえんだよ実は顔も知らねえしな知らないって逆にリアル嘘をつける男には見えないし海賊界でも超神聖たった今見せた常識外れの生命力普通じゃない十分にあり得る話あなた出身はどこイーストブルーだ ドラゴン風に吹かれてる時あなたどこにいても同じ方角を向いているわよねそうか妙なところに気づくやつだな特に意識したことはないじゃあ動物の奇想本能ってやつかしらそっちに故郷があるのでは東の海に思う家族でもあるのどう 通常の詮索はふ言わ、<笑>失礼だとしたら本当にこの麦わらボーイがドラゴンの息子だとしたら